というわけでチャンネル登録者90人ありがとうございます意外と短かったのぜ次100人ですね楽しみですそれではご視聴ありがとうございました